受精してから30分から1時間経ったあたりで細胞が2つ4つ8つと倍々に分かれていく様子を見ることができます水温は24度この段階だと活球を数えることができます1632とどんどん数が増えてまいりますブドウみたいな果物っぽい形になってきました細胞が重なってきましたここまで来ると細胞一つ一つ数えることはできません水温24度で4時間から5時間ほどでこのようになります